イベントに向けたこちらのコーナーをお届けしていきたいと思います。6月の試練を乗り越えよう。おの試練この6月の集大成イベントには一体どんな試練が待っているのか、今日の出演者4人プラス、<笑>ちょっと何人か登壇していないキャストからも未来予想をしてもらいました。へーはい、へーはい、というわけで、そんな未来予想が詰まったボックスがございます。はい、あ, あ, あ、スタッフさんも。ね 入てるんだあスタッフさんたちが考えてくれてるなんて嬉しいけどね。どそうなんですでねあの事前にイベントでどんなことが起きそうか、うん、我々キャスト陣そしてスタッフさんの予想が入っているこちらのボックスから未来予想を引いてみんなでどうかなってお話ししていきましょう。うん、い, い、ねは でもおかしいな楽しいイベントになる予定が、ね、確試練なんでそん試練めいたことになってんでしょう、ね、<笑>試練う、ね、前提の運びですけどねどんなジャンルかわかんな い,、ね、なんじゃないああそれもあるかもね絆深まるみたいなスイーツ食べ放題、わあお腹いっぱいだよみたいな、ね、いい試練だな。えっと<笑>どうですかペロ<笑>ユッケシ以外はみなせさんって誰のことお。 よくな い, いやいやこれが採用になったらスタッフ丸ごと私はもうあれですよ。 <笑> も, らってもうつ出していきますからこれに関係したやつら誰だって探します。<笑><笑><笑> ああゆうけしです。しらしらしモーニングしラしらしシラシジラ匂いを出しちゃうよーーい、ね。インドでやります。コーナーとしてだったらここまでの関係値をリセットして、うん、本当に。ああ、AT1 プロデュースの高橋里恵です。よろしく。セルワンのみなさん祈りですお願いしま す, す, しま す, んんす、ね。そうなんです。ね、はい。森川さんが社長してます。こういう感じになるんです。その中であの全部覚えてる俺だけが。またみんなにこんな感じだからそんなに緊張しなくていいよ。謎のコマンド取る。 謎の祈りんマウントが祈りんマウントやだー。<笑>もう次行きまーす。はいはいはい、ペロおっと来ました。こちら今会場にいらっしゃらないんですけど、よ、はいうん、いしょ？ペロ痛みうめきボイスに定評がある。ユッケ氏がいるので足つぼとかですかね？岡本 ノーブーええー、これユーリンさんだけがやるってことだよね。おいおい、なんだ、そ, そうそうそう、ね、定評がありますからね。らねい や, いや、そんな足つぼなんかされなくてもいい声出せますよ、僕は。いや、どういう<笑>、<笑><笑>どういうアプローチ。<笑><笑>どう言われましてもね。<笑>だから足つぼを押されてる感じの声出してって言えば、もうもう僕は。 全力でやりました。あ違うのああ違うの。のじゃあ当てるフォ当てればいいんじゃないですか。ね、練馬で一番痛い壺をしてくれる人探そうよ。いいね。そうしましょう。この地域のね。待、まうんま、って前別の番組でそういうのやって、本当次の日痛くて歩けなくなったからね。うん、そんななの？そんなの。だからやめたほうがいいと思うよ。じゃあ次の日休みにしとかと、ね、そうですね。<笑>あとと、まあ、それならそれでちょっと。<笑>そことかマネージャー一個よろしく。<笑>次 次, じゃ次。はい。次、はい。台本が落ちちゃう。あららら。 いは私なんですけど男女問わずくじ引きとかうわー わおオー、はい、ということで、あのシャッフラフレコをしてみたい。鬼畜だね。え, ー、ねえ楽しそうじゃん確かに。なんか楽しそうだけど。ちょっと飛ばせなのでいやいやいや本当にどうなるか。誰が誰をやるかによって結構誰が詐欺役。被る被れるか。ねそこのシーンやらせんの鬼畜だな。いやシーンバカー。シーン選びを。ねえ。えー、なんかも あ, あでもコメントちょっといい感じそれは見たいっていう。明日だけねおーおーおーおー。それはそれでまた新鮮だしここまでみんなさう、ね、もうすごいシンクロ率じゃん。確になんかそれを 一回ゼロにし て, や, てし、ね<笑>うん、やるて逆にキャラの声維持したままそのシーンやるとかいろいろできるなと思あのガーの喋り方とかできないよ<笑>あでもオッドを一回真似したことありますよオンエアでそうなんだどんな感じだっけなんか ラーみたいなえっと<笑>え<笑>おいさんしたー ち, ちっちゃくないなんかそうちっちゃくされてな い, ツが足りない<笑>こちっちゃ<笑>ちょっとね今できなかったんでちょっとあれですけどそうですね企画として面白いみ、ね、た<笑><笑>いな、ね、<笑>なんて思っちゃいましたまあまあでもこれは可能性あるかもしれないなど、うんどん行きましょうはい、うん、次ペロよいしょ ウサギに会いたい<笑>レモセなーああ頭悪そうだねウサギに会いた、はいでもめっちゃ会いたいわウサギ会いたいちょっとウサギと触れ合うなんか時間くれませんああ うさぎとピョンピョンするやつリアルうさぎ<笑>普通にう さ, ぎさんがゲストみたいなそうそうそうウサギさんゲストで、はい、あのたまむれてほらトラウマをなくそうみたいなさ<笑>なるふ<笑>れあい広場みたいなことか、ね、分かんないあの<笑>うん、うん、ユリさんに渡されるうさぎウサギだけちょっとなんか噛みついてくるかもしれないなんかやたら何か牙鋭いな<笑><笑>そうそうそう<笑>やめろやめろ<笑>いいなエサりとかもいいななんか、うん、レンタルウサギみたいなのあればそうよそんな誰が一番こうウサギと仲いい写真撮れるかみたいなあーか可いくな い, <笑> い, いです、ね<笑> 女<笑>の子らしいイベントだな<笑>見てる人もやっぱちょっとウサギに対してちょっとトラウマを抱えた、ね、かもしれないのでそれを言 い, い意味でも可愛、ねうんえー、い, いんだよってうん、可愛 い, いコーナーもでも必要だよ結構ハードなの入れてるからそうだね、ありかもありかもしれないですねはいいきますよなん、はい、だろう。ピロン出演者の親が出演 リゼロファン小林さんのパパもリゼロファンだからステージ上に二人のリゼロファンがちょっと待って、ね、宣伝ま、マさんからです。おーい、キ<笑><笑>ーンさん、おー誰かわかるぞ。分かるけど。これ試練だね。試練さっきからさ、多くないよ俺に対するやつが。<笑>いやいやもうそら、いやホラーじゃないよ。主役だもん。そうです。雑魚ぐらいを引っ張ってくれてるもん。うん、こお親子会めっちゃよかったよ。良かった。いやいや良かったけど。<笑>いや本当いきなり親父出てきたら俺急に黙ると思うよ。<笑><笑>リあなんかごめん。お父様、最 近, 最近帰んなくてごめん、ね。 リアルなやつだお父さんの前の息子の顔しちゃうやつ、ね、ー<笑>あー、まじ試練のやつ、ね、<笑>いやー、よく考えたな、こんなのいいじゃん次、社長の姿を。はい、次いきますよはいん？ゾッダムシの声を聞け、言霊の加護を駆使してジェスチャーゲームーあまっと ー, ー一番なんかちゃんと企画になってるそうだねす ご, いすごいです<笑>すげえちゃんと言っちゃったなと思ったんですけど、うん、これはまあでもやっぱり イベントコーナーといえばジェスチャーゲームはもう間違いないですしあなもう僕が。一手に なんかこうヘッドホンか何かでその何かの音を聞いてそれを皆さんに伝えるっていう、うん、もうオットーのことをやっぱ友達だから分かってるよねみたい な, なんかそういうプレッシャーを与えつつ<笑><笑>いやだから俺に<笑><そう><笑>比重がでも確かにっ、はい、そのオットーの過去会でがやがやうるさい中で言葉を聞き分けるとか、うんはい、そ, そ, そういうイメージがあったからた、ねたうんうん、普通に作品にリニ確かにルな感るというか。うん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 ということでね、はい、はあ、以上になります、はい。みんなボックスに入れてくれてありがとう。ありがとうございます。どうなることやら。ね、まあ、エミリアが見た最後の試練のように、どんな未来が起こるかはね。うん、分かんないですから。うん、はい、本、は、当、い、皆さん6月のイベントを楽しみにしていてください。お願いします、はい。以上、6月の試練を乗り越えようのコーナーでした。